희타리가꽤아팠다 <목소 리> <목소 리> 3番目の霊場に到着しましたこちら底なし池と言いますこちらの池は2番目の霊場のお釜池と地下でつながっていますそしてこの池の守り神様はしゃがら竜王様と言います ずいぶん道に迷ってしまいました、えー、ようやく第4の霊場到着しましたこちらが第4の霊場の名前は長子池と言います守り神様は和鷲吉流王様と言います 第のままで回ってちょうどりり返ししになりましたここでおさらいをしておきたいんですけれども第3の霊場まではご利益は雨乞いということで雨をもたらす恵みの神様なのですがこの第四の池長子池のご利益は災難を払うということなんだそうですさあいよいよ次はうちの八海といえばこの池という湧池に行ってみたいと思います こちらの霊場に到着しましまたこちらが一番忍野破壊で有名な涌池友神様は特斜か竜王様と言います間違っても池を汚したり物を投げたりしたらいけません下手をすると命をなくすかもしれません